Hola gamers y bienvenidos a un nuevo video en el canal. Bueno, como recordarán, ahora mismo estamos con Vegeta y nos toca pelear contra s a r b ó n Vamos a darle una paliza que no va a olvidar. Se lo j u r o Ah, y recuerden todos los pubs. que Tenemos buffs, son los plus que, te, que le hemos puesto a Vegeta y lo tenemos bien chetado en 34.000 de poder. d é j e m e nomás r e v i s o si puedo potenciar habilidades para de una vez. A ver, las voy potenciando todas. A ver, tenemos aquí. Vamos a, mejorarle, vamos a mejorarle todo lo que se le pueda mejorar ahora mismo. A ver, tiene poder supremo. O、oh, f r a c c ó n ok, nos falta mucho, pero ya podemos desbloquear unas cuantas cosas. Nuestra habilidad más poderosa es el Gallip Hop, por supuesto, así que vamos a ponerlo en primer lugar. En segundo lugar, vamos a poner esta ráfaga de energía consecutiva. A ver. Esta y el golpe de cuerpo va al final, ok. No teníamos aquí equipadas estas habilidades, pero bueno, ya las tenemos y listo. 34.000 de poder. O sea, e s a r b o m b a a r e c i b e r una paliza. Ahí todo, miren cómo se hacen las ondas del agua y se abre el mar cuando vamos volando. Bueno, ahora sí que. Estamos jugando con mando, así que no vamos a tener muchos problemas. Recuerden que en el video de ayer estaba jugando con teclado y mousepad, así que me, me estaban dando una paliza. ¡Scouta! ¡Saliba! ¡Te va a que esté muerto! ¡Sangas! ¡Shitio! ¡No! ¡Zoey! ¡Soy bien! ¡Shitio! ¡Shitio! o s h o s h i s h i t i o s t i o ¡Shitio! o s s h i t o s o s i t i o h i t i o o ¡Shitio! o s h i t h o s h お前さんの番だ。だ貴様がドドリアを片付けただと何なかなか帰ってこないと思ったがし、信じられんな。スカウターが亡くなってナメック星人の村をバラバラに探し回ってるようだな。すでに集めたドラゴンボールはフリーザのところに揃っているというわけか。貴様。フリーザなんかに。 触れてたまるかすでに俺も一つ手に入れているんだ残りも必ず俺がいただいてやる、Pleno、何永永遠遠のののの命命さえ俺のもにのにになればフフリリーー勝勝つチャンスが必ずやっててくるるか永遠の命だけで、Frieza、様に勝てると思うか 俺は多くの実戦でパワーを上げたんだ貴様は分かっていないフリーザ様の実力はそんな次元すらはるかに超越しておられるやが、うん、覚悟しやがれ<笑><笑>フリーザはサイヤ人を恐れていたそうだなそのサイヤ人パワーを今見せつけてやる海ぼれやがって<笑><笑><笑> どうした <音楽><笑>この程度で手も足も出んとはな驚いたな確かに素晴らしい進歩だだがそのせいで貴様は長年眠らせていた私の真の力を目覚めさせてしまった 面白い冗談だならばその力見せてみやがれ言われなくても今見せてやる圧倒的にパワーを増すこの私の変身をとんいらっしゃいませスープオタクのりょうりりりゃいいしたスープオタク チチキシャーさん だ, 御算だったなせっかく貴様が腕を上げたのにまた逆転してしまったぞついでにもう一つ教えておいてやろうフリーザ様も変身型の宇宙人だと言っておられた<笑><笑>気絶したか まだ死んでもらっては困るぞ貴様には聞きたいことがある裏切り者の治療をしてやることになるとはな意識を取り戻したらドラゴンボールのことを吐かせてやる。 なるほど。あれですあの家にあれかネイルさん無事だったんですねよく来たな、デンデ。最長老様はおおよその成り行きを知っておいでだ。二人とも仲良い。最長老様が終わりになる。で。でかい。 ようこそ。あなたは地球人ですね。まず、我が子デンレを助けていただいた礼を言いたい。ありがとう。いえ、大したことはできませんでしたが。あの悪党たちのせいで、もうこの星の我が子たちはほとんど殺されてしまいました。残念です。ナメック星に住む者の知恵と力の証。 ドラゴンボールが、まさかこのような災いを呼ぶとは。担当直入に言いますが、そのドラゴンボールを、俺に貸してもらえませんかあいつらには絶対に渡しません。約束しますから。僕からもお願いします。この地球の人たちの願いが叶えば、地球にも再びドラゴンボールが蘇るのです。な、何 地球にもドラゴンボールがナメック星人がいる い, いや、いたのか。あ、はい、その昔、この星の危機の時に宇宙船に乗って地球に逃れてきたとか。カタツの子だ。驚いたまさかあの幼子が無事たどり着けていたとは。あの子は。 確かにドラゴンボールを作り出せる竜族の天才児だった。そ、そうか。しかし、あの天才が死んだとは、寿命かそれとも、殺されたのか殺されました。ここに来ているベジータっていうサイヤ人に。地球のお方、ちょっとここに来ていただけるか。 少しあなたの過去を探らせてくだされえっ過去ななんと過去に悪が入り込んで体が2つに分かれておったのか愚かなせっかくの生まれ持った天才的な力を半減させてしまいおって 元通り一つにさえなれば、死なずに済んだかもしれんのに。ひ、一つに神様とピッコロが一つに戻れば、半減した力が戻る。よろしいでしょう。あなたたちの望みは純粋なものだし、これまでの勇気は大きく評価されるものです。このドラゴンボールは、 あなたたちに差し上げます。ですが、おそらく願いは叶わないでしょう。え、どうしてですか残念ながら私の命は、あと数日しか持たないでしょう。それまでに、あの恐ろしい悪者から、すでに集めた玉を奪えますか。おそらくとても無理でしょう。私が死んでしまえば、 ドラゴンボールも消えてしまう。うそ、うですか。い い, い、です。やむを得ません。とりあえず俺は、そのボールを預かって、命がけで守ります。お願いします。ところで、あなたは地球人なのに飛び抜けた力をお持ちのようだ。しかも、もったいないことに、まだ眠っている力が終わりになる。 その眠っている力を起こして差し上げましょう。ま、さか、そんな力なんて残ってませんよ。今でさえ、もう限界を超えてるくらいなんすよ。力<笑>があ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ あの、もう一人の仲間を連れてきてもいいですかそいつ、きっととんでもない力を眠らせていると思うんです。連れてきなさい。強い正義は一人でも多い方がいい。え、すぐ連れてきますから。おい、て、待っててくれ。すぐにご飯を連れてここに戻ってくる。は、はい、お気をつけて。 オッケーなコンシーアンパトリアルカオッケークリリンがのうアルゴのエクスペリエンねえちょっとご飯くんずっとあっちにあるドラゴンボール反応が動き出したわこっちにまっすぐ向かってくるわよこれクリリンくんなのかな そうですよじゃあえっとこっちの一つはこっちの5個がフリーザってのが多分持っててほらここんとこ一つだけポツンとはベジータが村を襲っているって言ってたその方向ですよでもベジータはそこにはいませんよ気が感じられませんから分かったあいつ村は襲ったけど ドラゴンボールは発見できなかったのよそのレーダー貸してください僕そのドラゴンボールを取りに行きますウォーノ・プス e s c o n d i コ más bien よし行くぞねあのさオッケー Nos ha dejado las máquinas de comida, Nos ha dejado las máquinas de comida de este chato. ¡A ver, quiero ver! Soy muy curioso, quiero ver el poder de Gohan, 14.000. Bueno, ha subido bastante. Aquí quisiera desbloquear algunas habilidades, pero. Al parecer, todavía no puedo. Los ataques de Gohan están mayormente un poco débiles. Lo que sí voy a ir es a la comunidad para perfeccionar la comunidad de los guerreros Z. A ver qué fichas tengo para poner. Está un poco difícil. Ah, no, pues ya lo tenemos puesto. No sé a quién poner la verdad. A ver, ¿de dieta está puesto? No. Creo que no vamos a lograr llegar a un nivel bastante alto. Es lo que tenemos por ahora. No podemos aumentarle más. Bueno, a ver qué nos espera aquí en la aldea. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, hay Namekusein muertos, eso es obvio. Madre mía, niños Namekusein. Hay un pedófilo por aquí, veguete, es un pedófilo. Madre mía. Han matado a todos.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 Bueno, como que aquí las cosas ya comienzan a a tomar forma. ¿No? ¿Nada? ¿Imá? ¿Más? ¿Aquí ya viene lo interesante ya? Médical Machine にはいないだと! ¡Oh, no le! ¡Docu に逃げおった! ¡Vegita! ¡Hayak! ¡Hayak! ¡Sagas y la sal! あったぞドラゴンボールだ確かに5個揃ってるなだが5個全てを持っては逃げきれんしかものんびり考えている時間はなさそうだここに誰も近づけさせんように時間を稼ぐ手拭い手拭い ¡Qué profesional de verdad! ¡Yoshi! ¡Condo a Ureda! Tiene buena puntería. ¡Más acá! á v e g e t a no es! ¡Dragon Ball o n e g a t e ¡Dragon Ball no! Señor Freezer, no voy a decirme que es un tonto. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, t o ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! o t o ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! o t o ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! 1時間経ってもベジータをここに連れてくることができなかったらこの私があなたを殺しますからははいんん<笑>サイヤ人というのはやはり底知れぬ戦闘力を秘めているようですね 戦闘を重ねるたびに大きく向上する。もちろん、私にかなうわけありませんが、未来のことも考え、今のうちに目をつんでおかねば。スーパーサイヤ人にでもなられては厄介です。こうなったら、ギニュー特戦隊を呼ぶしかありませんね。 エノアスタッあったぞ。我ながら素晴らしいコントロールだザマミアガレフリーザメついにアツのドラゴンボールをいただいたぞ。これで俺があの村の水に沈めたやつを入れればあとはたった 一つで、七個すすげえや俺にこんなパワーがまいいならすぐにご飯を迎えに行けそうだクレレント ン, ン, ン・最長老様んとこに行けばお前はもっともっと強くなれるんだぜあいつは地球人の なぜこのに し, しかも最後のドラゴンボールを持ってやがったぜ<笑> <laughs> <a cada momento. laughs> ああベジータめい一体どこにこのままでは私の命はフリーザ様にあれはとうとう見つけたぞベジータんでかい戦闘力がついてきやがるザーボンに見つかったらしいなしかしいい機会だ あの地球人のボールをいただくついでに今度こそ片付けてやるこの前の戦闘でザーボンは完全に自信をつけている油断してかかるはずだまずはその前にあの地球人からドラゴンボールをいただいてやる <笑>ここでザーボンのやつを仕留めてやる。カリリンくん隠れてないと危ないじゃないですか、ブルマさん。それ、もしかしてドラゴンボール本場のドラゴンボールってでっかいのね。なかなか話のわかる最長老さんでしたよ。そうだ、ブルマさん。ご飯はどこですか あいつも最長老さんのところに連れて行きたいんだけど。もう一つのドラゴンボールを見つけに行ったわ。ベジータが襲った村のあたりで、レーダーに映ったのよ。え、本当ですか何この木はまさか、ベジータ意外なところであったな、地球人。し、しまった。強くなったのに浮かれて、あいつの木に気がつかなかった。 それにベジータはスカウターとかいう機械をつけてないベジータも木を探れるようになったのかその大事そうに持っているドラゴンボールを見るとどうやら目的は同じらしいなぐ、うん、いいか俺にはそのボールをいただく前にすることがあるだがそいつを持って逃げようなんておかしな気は起こさん方がいいぞえ来やがったな 随分、舐めた真似をしてくれたな、ベジータ。貴様のおかげで、フリーザ様の私に対する信用はガタ落ちだ。もう一度半殺しにして、貴様の奪ったドラゴンボールのありかを喋ってもらうぞ。やってみろよ。フフフフ、降臨八つ目。 トマラゴン。 たはフフフフずいぶんと体力が落ちてるんじゃないかザーボンさんよあんたの手はもう近いようだし死のついだと 笑わせるんじゃない私は貴様より戦闘力が高いんだぞ貴様が私に勝てるわけがなフンフンフンフンフンフンフンフンフンフンフンフンフンフンフンフンフンフンフンこだ Siempre a la distancia, pib, c a c o e s Máximo poder. h e z l Madre mía, no. Wow, esto se va a poner serio. No. ¡Bacana! Me h a reventado contra el suelo. o c h a r i c o よくも。 La misma técnica. やりっこほうバックだ死にかけた俺を治療してしまったのはまずかったなそうだったろ サイヤ人は死から立ち直るたびに戦闘力をどんどんと高めることができる。う、そうか。うそういえば、悟空も激しい戦いのたびに強く。さて、と、どうするおとなしくそのボールをよこす気はないのかこ、こいつを渡せば、お、おとなしく、 ここから消えてくれるか。<笑>まあいいだろうドラゴンボールさえ手に入ればザコなどと遊んでいても意味はないこれで俺はフリーザに代わって全宇宙を支配することができる永遠の命を手にするのだ<笑> 7個全部揃うもんか頼むぞごはんベジータに見つからないように帰ってきてくれクリリンさんたち大丈夫かな早く戻ろ。 Y Gohan volando todo bien tranquilo hoy. Si les gusta este tipo de contenido, recuerden que voy a dejar la lista de reproducción de lo que es toda la saga Saiyan, i n c l u i d o los capítulos nuevos de la saga Freezer. Y también les voy a dejar la historia del juego Anthem. Bueno, esto ha sido todo y nos vemos en el próximo video. Bye bye.